こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。今日の献立はカブと厚揚げのそぼろ煮です。どうぞよろしくお願いいたします。 今回教えてくださるのは志賀さんと加藤さんですよろしくお願いしま す, しますそして器はこちらになります阿蘇市乙姫にあります逃亡楽さんから作品を貸していただきました逃亡、えー、楽さんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください えー、そして今日のメニューはカブ、はい、メインはカブということで、はいえー、こちらのカブはですね、えー、オンラインショップ a s o でも現在取り扱っておりますそちらもぜひチェックしてみてくださいさあ今日はそのカブを使った、はいえっと、厚揚げ と, と ひ き, あのひき肉と厚揚げとかぶで、そぼろ煮を作ります。うん、まだまだね、寒い、はい、あの時期ですので、はい、温まるメニューをありがとうございます。では早速、はい、作り方を教えてください。はいはい、お願いします。えー、一口大、あの適当な大きさに切ります。食べやすいぐらいに。はい これそれから、あのショウフライパンが温まったら、うん、えっ、ー、とサラダ油ですね、油を入いて、はい、生姜を炒めます。それから生姜を炒まったら、えとひき肉ですね、これは。はい。ひき肉を炒めます。はい。はい。えっ、ー、とひき肉を炒めたら大根と厚揚げを入れます。はい、厚揚げが入ります。水、はい、を入れます。はい。 株が柔らかく煮えてきましたので、うん、合わせた調味料を入れていきたいと思います、はいうん、っとあの味噌が溶けるまでちょっと、うん、もう少し、ま、煮, て煮てみたいと思います、はいはい、はい、じゃあも少しです株の葉っぱの方も入れてくださいちょっと葉っぱを入れて柔らかくなったらさっきの水溶きの片栗粉を入れたいと思いますはいとろみをつけます これで大丈夫だと思います完成はい、はいはい、完成ですかぶ、えーえー、と厚揚げの厚揚げの そ, ぼろそぼろ煮です完成です、はい、はい。ではメインの、えー、おかずの他にもいろいろ作っていただいてありがとうございますでは早速いただきます あカブがとろとろで、<笑>うん、美味しいです。こうやってね、とろとろになるまで柔らかく煮てもいいですね。う, すねうんちょっとですね。あと生姜が効いてて、体が温まる。カブの葉も少しこ苦みがあっていいですね。うん。あ、やっぱ り, りも味、うん、味噌味が合いますね。いいですね。うん 地産地消クッキングでは阿蘇市にある熊本から器を提供していただいています今回は阿蘇市乙姫にある東坊落山の器を使用しています落山では色のついた土を使いガス釜と薪釜を使って焼いており普段使いの食器や柿などの製作販売をしています